今回はたったっの分分でウォーキング50分相当とと同じ効果が得られるいいうののを紹介していきます今回の動画を最後まで見ることで今まで頑張って歩いたり走ったり行っていたのになかなか痩せにくい自宅で2分を行うだけで今よりも確実に早く痩せることができていきます動画を見ながら一緒にやってくださいはい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、家の中で簡単にできるとって大きなヤジロベ印、たった2分紹介していきます。片足ずつ行うので、合わせて2分です。なかなか痩せにくいよっていう人は、このヤジロベ印するだけで今よりも確実に早く痩せることができてきます。なぜかというと、ヤジロベを行うことによって、足の裏の重心というのが取れてきます。 足の裏というのは両足でついているから実は内側になっていても外側になっていてもなんとかバランスが取れてるんですね。でもこれ片足で行うとどっちかに偏っている場合バランスが取れません。なので矢印一点でバランスを取ることによって足裏の重心が正しい使い方になってエクササイズを行っても 的確に筋肉に効かすことができてきます。例えば、スクワットやランジ、足の裏ついてますよね。その足の裏の重心っていうのはそこまで意識せずに、フォームを作ってると思います。ですが、足の裏の重心が内側より外側よりっていうだけで、使う筋肉全く変わってくるんですね。この足の裏の使い方が上手くなることによって、足をついて行うエクササイズ全てにおいて効果的に行うことができてきますので、一緒に2分頑張ってみてください。それではやり方を紹介します。 片足でバランスを取るのですが、スマートフォンは持ってても置いててもいいです。周りに物がないように気をつけて行ってください。やり方としては、片足になってバランスを取るんですが、できれば膝は少し曲げてください。これで足の位置とか手の位置をできるだけ動かしてみてください。これで1分間キープしながら、バランスが取れる位置っていうのを見つけてもらって、後半はピタリと。 止まってくださいこれを各足1分間やるだけです靴の裏が内側だけ減ってしまう外側だけ減ってしまうそういった方は足裏のバランスが悪いですから今回のことをねしっかりバランス取りながらキープしてくださいはいそれでは1分間やっていきましょうそれではいきますスタート足の位置をねいろいろ動かしてバランスを取ってみてくださいいろいろね動かすことによって バランスを取れる位置が、ね、ありますから残りの、ね、30秒はピタリと止まっていきましょうこんな感じでね足を動かしてバランスが崩れないようにこんな感じでねだいぶ足の裏がね使えてきてると思いますそれではストップですこの状態でキープしてバランスをね取ってください床が柔らかい場合ちょっとバランス取りにくいかもしれません できればね硬いところまたヨガマットの上なんかでやってくださいこれね足の裏の外側に重心がかかってるとこっちに倒れちゃうしこっち側にやってるとこうなっちゃうんでちゃんとねバランス取ってください少しはいオッケーです結構足の裏疲れますよねこれはね足の裏の筋肉が弱ってる証拠なので足の筋肉が弱ってしまうとどうしてもね 片側に折ってしまったりするんで、これをしっかりやってください。さあ反対行きましょう。一分スタート。反対はね、ちょっとね、とバランス取れる場面、ね、見つけながらいろいろね足動かしてみてください。歩く時のね50分相当というのは歩く時に使われる筋肉によります。こうやってねバランス取ってる方が筋肉って使われるので。 ウォーキングするようにね。おすすめです。あと少しです。はい、それでは止まりましょう。このね、バランスいいところが見つかってると思います。足の重心が悪いとね。片っぽに傾き出すとどんどん倒れちゃったりね。するんでピクピクピクピクね。動かしてバランスいいところがありますんでキープです。あと少しです。 感じでねバランス取れてると思います。これ1分できない方はね結構大変です。はい OK です。今の1分間キープできなかったよって人は足裏重心すごく悪いはずなので、せめて1分はねキープできるように頑張ってみてください。そして歩く時よりもヤジロベーの方が膝少し曲げてますから、腿ももの筋肉もねしっかり使えて、で足裏使うので結構ねふくらはぎにも負担がかかったり。 上半身もぐらぐらするのをまっすぐにしたりするので体幹が身についてきます。この足裏重心が上手くなってくるとエクササイズが効果的になりますんで動画を見ながら何度もやってみてください。1分間バランス取れたよとか1分間バランス取れなかったよとかよかったらコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんでよかったら説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。急に とっておきな情報とかを配信することありますんで、あんまりその SNS 使ってないよって方も一応フォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。